カリんちゃんここで間違いないと思うついにこの時が来たかこの祠の中だね、うん よーし誰かに見られないように、ん、気をつけなきゃねチャイちゃん、うん、それなら任してチャイが贅肉の壁を作って見えないようにそれなら安心だああこらカレンちゃん、うん、埋めるぞこんな野郎よし探すぞカレンちゃん奥の方にあると思うからしっかり探してねはいよし見つけるぞ徳川の埋蔵金一体どこに隠したんだ見つけるぞよしお昼にしよう早くね え、最悪ャゃ ち, ちゃん今の埋蔵金アラームの音聞こえたえアラーム音だったのオナラーム音だよへじゃねえかよ<音声>ちゃんと探して<音声><音声><音声>その返事が信用できるい<音声> 返せばさもう7年前かいつまで経っても出てこないとこが埋蔵金のテレビを見ててさもうこれは狩りたちが見つけるしかないって思ったんだよなあれから7年間いろんなところを探したよ向かいのホーム路地裏の窓こんなところにいるはずもないのに早く探してもらえるワンモアタイム季節はうつ よし、たさ